若手から大御所までバラエティ豊かな顔ぶれによる白熱のパフォーマンスは多くの視聴者を魅了した。そんな中、キング・アンド・ピスのトークがファンの間で波紋を呼んでいる。昨年11月、平野史洋25、岸優太27、神宮寺優太25が来年5月をもってグループから脱退することを発表したンプリ。 今回の紅白では番組後半の12番手として登場したスペシャルナビゲーターであり事務所の先輩でもある桜井翔40から今夜の紅白どんな思いを届けたいですかと質問を振られた平野はこうコメントそうですね5人で出る紅白は最後になると思いますので皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたらなと思っています その後、一番、デラップ調の歌と激しいヒッツホップダンスを披露し、五人最後の紅白を締めくくった。聞き迫るパフォーマンスは視聴者のどぎを抜いたが、実はその裏で平野の五人では最後という発言が物議を醸していた。平野のコメント後、SNS には次のような声が並んだ。やられた。5人で。 最後、おひらのさんに言わせた言わされたひらの仕の精一杯の思いますのでありがとう。ねひらのくんのセリフは言わされた。疑問符金プリが自分たちから最後の紅白ですって言えばファン何も言えなくなるっていうむちゃくちゃツイートコついてきててほんと、無理。しかもそれひらの仕に言わせたとこがまじ無理。これは、ティアラという愛称で呼ばれる一部の金プリファンたちによるもの。 平野の5人で最後というコメントが誰かに言わされたものだというのだ。こうした一部ティアラたちによる異論には前段がある。昨年12月3日に放送されたベストアーキスト2020に日本テレビ系にキンプリが出演した時のことです。キンプリはデビュー以来毎年出演していましたが、同番組も毎年末に放送されているだけに5人で出演するのも最後。 そこで、キンプリがパフォーマンスをする際、司会を務める桜井さんが、このメンバーでのベストアーティストへの出演は今夜が最後、と紹介したのです。桜井さんの紹介になんらおかしい部分はないのですが、まだ3人の脱退を受け入れられない一部のティアラたちは最後と強調されたように受け取り、桜井さんに生き通る人が続出。 中には、キンプリとティアラへの侮辱と捉えた人もいて、日テレやジャニーズ事務所に抗議文を送ろうと呼びかける人までも出てきました。今回の紅白では、桜井さんではなく平野さんが最後と言ったことで、平野さんが言わされたと考えた人もいるようです。しかし、3人の脱退にいくらショックを受けたとはいえ、 このように過激に反応するティアラは、外役ティアラとファンの中でも白い目で見られています。音楽関係者。今回の、平野が言わされた、という解釈に対しても、同じティアラからも冷ややかな声が寄せられている。金プリの平野くん本人の口から、最後って言ったのティアラさんが桜井翔さんが別の番組で最後って言ったのに対して口撃して叩いてたからだろう。 ね、平野くんが平野くんの口で最後って言ったのは桜井くんがベスアで言ってアンチが騒いだからだと思う。な。騒いでたことを本人たちが知らないわけないんだよ。本人たちに悲しい思いをさせたくないな。全部が憶測だけど平野潮は噛んだな。潮くんの口から。っていうの。